えー、大島和夫です。えー、これで最終章となりますけれども、最後に、えー、私があの使っているこの日光プライド、まあ、これについて少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、伝統文化、歴史、誇り、自信というふうに書かせていただきましたけれども、まあ日光伊豆とも言えるかもしれません。あの合併をして、えー、まあ、あまり いいことはねえとかっていう話も参加部の方の皆さんとかいろんなところから聞かれてきますで少しですね日光という名前そしから日光というブランドはですね世界から日本全国から見るとすごいんですけどもそこに住んでいる我々が少しこの日光に対する自信や誇りというものが外から見ているほど感じてない部分があるんじゃないかってうのずっと思ってましたまあ名前と中身の話ですけども大人の我々が そういう意識でいるとですねその気持ちとかっていうのは子どもたちにもつながるんですねで子どもたちがやっぱりあの日光に誇りを持って自信を持って俺ら日光の子どもだぞと胸を張っているようなやっぱり教育とか子育てそれから社会環境が私は大切なんだと思います、まあ、人口減少対策もですよどうしても日光には俺は住むんだと日光で生きていくんだって思ってくれる子どもたちが何人いるかが 最終的にはあのその町は勝つんだと思うんですよね、えー。そういう意味で私はこの日光プライドをしっかりと次世代につなぎたい。それにはまず我々が日光プライドを持ちたい、自信や誇りを持ちたいというふうに思ってこの言葉を掲げさせていただきました、えー。合わせてですよ、合併する前のそれぞれの市町村のプライドがあると思うんですよ。歴史や文化、伝統、少し高齢化が進んできてる自信をなくしてる。だけどもやっぱり 例えば、栗山雲だったり、イズムという言葉にも変換できますけども、足尾雲だったり、いまいちムだったり、旧日光雲だったり、それから鬼怒川藤原雲だったり、まあ、そういうものもやっぱり大切にしていかなくちゃだめだと思います。まあ、ダブルスタンダードじゃありませんが、旧市町村のプライドも大切にしていこう、だけども合併して、一つ大きくなった日光プライドをしっかり子どもたちに伝えていくべきだと思います。 まあ、時間はかかると思います、10年、15年、えー、時間をかけてゆっくりとこの日光プライドを次世代にもしっかりつないでいきたいと、そう思ってこの言葉を使わさせていただきました。えー、最後になりますけれども、えー、私はずっと言っているように、まったなし日光の状況だと思います。会社の経営と、それから議員の経験、それを武器に、ですね、姿勢に真空を吹き込み、 強く優しい人が輝く日光に邁進したいと思います。大島和夫でした